皆さんこんにちはハワイの書道家雅子です今日は中字検定課題というのをご紹介したいと思います中字というのは太筆と小筆の間のようなちょうどのしがみに書くような大きさの字ですねで、これ一番よく使う かもしれませんそれで私はですね、えー、筆は、えー、少々筆とかいろいろあったんですけど、えー、高級ミンク筆というちょっと5000円ぐらいするんですけどこのぐらいの板ち毛の紙をあ筆を使っていますそして、えー、中耳検定用紙ですねこれは、えー、こういう紙がありますそれで 6月のお手本ですけどご霊前、ご仏前、ご神前とかですねこんな感じですねで真ん中に一マス空いてますので同じように開けて書いていきます、はい、それでは書いてみましょうまず「ご霊前 これよく練習しておいて手前でサッとかけるととても重宝がられるかもしれません。 筆、あのー、ペンで書く人も多いと思うんですけれどもこれあの特に注意したいことといえばこの悔やみの時の文字は薄でで書くということなんですね濃い墨で書くのはあのお祝いの時なんです。 なので、筆ペンは薄墨の筆ペンを使い描いていきますね。私は今これあの、墨は健康を使っていますが、やはり書、えー、くときは本当に、えー、のしに書くときは。 薄墨をあの吸って作ってですね描きます。お祝いは、えー、しっかり濃い墨をすって描きますね。動物前とご霊前の違いですね。ご霊前はな、えー、くなって ですぐの四十九日が過ぎたら仏様になるということですので四十九日過ぎた一周期とか三 周,、えー、周期ですねごめんなさいの時にはご仏前としてお供えを持っていきます。 ちょっとスピードを上げて書いていますけれども何が一番大事かというと上から俯瞰してみるということなんですね。よく目を近づけすぎたり首をかしげすぎたりすると全体が見えなくなるので。 そういうことのないように、ちょっと目を離して全体を見ながら書くといいと思います。それでは皆さん、今日はどうもありがとうございます。